こんにちは、ブローです。今日はですね、何をしたら会社に行かなくても仕事ができるのかっていう話をしてきます。ノマドワーカーとして、会社に行かなくても家で仕事ができる方法っていうのを前回の動画でまとめてきました。今日はですね、どんな仕事を自分がすべきなのかっていう話をしてきます。もしあなたが家で仕事したりだとか、Wi-Fi が繋がるカフェで仕事したりだとか、パソコン一台で仕事したりする方法についてお探ししているとすれば、この動画を見ていただいて、この仕事やってみようかなっていうふうに、自分の仕事として一歩踏み出してもらいたいっていうふうに思っています。どうやったらノマドワーカーに なるかっていうってすどういうふうにやるかっていうとやっぱり継続しないと仕事にならないデザイナーになるだとかエンジニアになるだとかいうことになると人がいいなと思うようなデザインを自分で作れないといけないですってなるとやっぱりスキルがいるスキルがいるってことはそれなりに時間をかけて自分の中でスキルを落とし込まないといけないっていうことを考えるとやっぱり1年2年3年ぐらいのスパンをかけてスキルを身につけないといけませんでなってくるとどういうふうにスキルを磨くかっていうと僕自身は継続していくために自分が好きなことをやるっていうのがポイント じゃあ、どういう風に好きなこと、得意なことを見つけるかっていうと、やっぱり自己分析かなっていう風に思ってます。自己分析はどのようにやるかというと、マインドマップを前回の動画でご紹介しました。マインドマップを作って、真ん中に円を描いて、そこから派生させていって、自分の好きなことっていうところを見ていくっていう分析があるんですけども、そういった形で自分が得意なこと、好きなことを絵に描いてみるだとか 仮をかけで書いてみるっていうのがポイントです。文字に起こして書いてみると、自分が好きなこと嫌いなことっていうのが分かってくるので、そういった部分でいくと好きなこと嫌いなことを分けてそこの中からどれを飲まかどれをやりたいかっていうのを取捨選択していくっていうのがポイントです。例えば、最近のノマドワーカーでいうと動画クリエイターがすごく増えてきました。動画クリエイターでどういうことをしてるかっていうと、自分自身が動画を撮ったものを編集して、youtube だとか、自分の instagram にアップをして、その中から見てくれた人がそれを作ってほしい。っていう依頼を受けて gopro の提供をしたりだとか。カメラを 提供をしてそのカメラを使って自分の動画を撮るっていうような形でえ。大手と提携をして数百万数千万の仕事をもらえるっていうことがあります。そういった部分でいくと自分が好きなことを極めていってそれが人から認められるようなレベルになるまで続けていくとそこが仕事になっていく ただ結構難しくて、それをスキルにするためにも継続はいるんですよね。で、なおかつ継続しないとスキルにならないっていう部分をいくと、継続できる人、できない人っていうのが分かれてくるのが難しいところです。例えば最近でいくと、スマートフォンのインスタグラムのストーリーのような形を使って、そのストーリーでポスターを作っているっていうアカウントがあります。概要欄に貼っとくんでよかったら見 て, みてください そういった形で自分自身がスマートフォンを使ってそのまま仕事をしてるような人も結構増えてきました。そういった意味でいくとやっぱりパソコン、スマホを使って仕事をした方がやっぱり効率的ですし、なおかつオフィスを使わなくていいんでどこでも仕事ができるっていう部分でいけばすごく便利なのかなって。例えばライバーだとか YouTuber だとか。 だとかそういった仕事を持っている人たちもスマホカメラパソコンだけで仕事ができるんですなんで場所を問わずに移動しながら仕事ができるママドワーカーになってるっていうのが現状です今日の動画ではですね得意なことをまとめていこうという話をしていきました得意なことを仕事にすることによって実際やってみてこれだったら仕事になるだっていうふうに試行錯誤をしながらスキルを得得するために継続させていく継続させていくことによって好きなことが仕事になるっていうところまで落とし込んでじゃあ 実際どういう風にそのスキルを仕事に活かせるのかっていう話を次回やっていくんで次回の動画も見てくださいよかったらチャンネル登録といいねボタン押していただければ通知がいくんでよろしくお願いしますじゃあ次の動画でお会いしましょうありがとうございましたバイバイ